はい、ゆきです。今日も一日お疲れ様でした。今日のテーマは、股関節です。最近ね、股関節が痛い痛いっていうお話よく伺うんですね。やっぱりお家にいる時間が長いので、股関節に痛みが発する大きな原因は、お尻の筋肉の硬さとお尻の筋肉の弱さ。これが ダブルで起こると股関節に痛みが出てくる方がすごく多いんですね特に40歳以上の女性は注意ですというのは40歳以上の女性はホルモンがね女性ホルモンがどんどんどんどん低くなってくるのでホルモンが少なくなってくると筋肉が弱くなっちゃうんです今日はお尻の筋肉をほぐしてお尻の筋肉を動かしてこの2つを 寝っ転がったままできるエクササイズぜひ一緒に最後までやっていきましょう今日はマッサージボール使いますねもしボールなかったらテニスボールでもいいしテニスボールがなかったらこういうタオルボール代わりねやっていきましょう逆にこのボールだと痛すぎるわっていう方は進んでタオルの肩結びのところを使っていってくださいはいそれでは寝っ転がっていきますね右のお尻の下にボールを置きます で右の足は伸ばして左の膝は縦膝ついていきましょうはいそれではゆっくりとお尻左右にゆっくり揺すってもいいしただじーっとしていただいててもいいです一番ね痛きもで自分が一番気持ちいいなーって思うところ痛きもの痛いのはいいんですけど鋭い痛みシャープな痛みがもしある場合は このマッサージはちょっと今日はお休みしていきましょう鋭い痛みはね特にほっとかないでぜひねあのお医者さんか専門医受診するようにしてください鋭い痛みはほっとかない痛きもはねお尻が硬くなっている証拠なのでしっかりとほぐしていきましょうで、息長く吐いて上半身の力もお尻の力も全部抜いていきます<笑> ますね。はい、そうしたら反対お尻の下。今度左のお尻の下にボールを入れて左足は伸ばして右膝は縦膝つけます。お尻の一番お肉がいっぱいあるところですね。で、ゆっくり左右に揺すってもいいし。はい、行きましょう。 ゆっくり左右にゆすってもいいしじっとしていただいてもいいです皆さんそのまま続けてくださいね場所ねこのお尻のここからこの辺までこういうふうに動かしていってもいいし動かさないでもいいですよじっとし て, ていただいてもいいです で急にね動かないことこうやって動かないことねゆっくりゆっくりしていきましょう私はねじーっとする方がボールがぐーって中に入ってくるので好きなんですけど皆さんねそれぞれで好きなようにやっていきましょうあんまり痛すぎるようだったら無理しないでくださいねほぐれてきたら長くできるようになりますはいそしたらですね今度は 起き上がって肘をついて、お尻のこの大天使っていう固いね。大きな骨がありますね。ここにゴリゴリした。この後ろこのラインをボールを当てていきましょう。はい、こうやってで下の足は曲げて上の足伸ばします。で、ゆっくりとその大天使を囲うような感じで動いていただいてもいいし。 もう痛きもなところ見つかったらそこでじっとしていただいてもいいです場所はこの大きな大天使っていう骨のこの斜め後ろあたりここが多分一番痛いと思うんですねそれがこうやって動いていただいてもいいですよで肘ついてるとね痛い方はこうやって寝転がっちゃってもいいです ここにねこうやってこうやってもいいですね長く吐いてこっちのお尻の力抜いちゃいましょうはいそうしたら反対ですね左のお尻のこの大天使の斜め後ろ ここですねこの半円ここやっていきましょう下の足は曲げて上の足は伸ばして肘ついてもいいし寝転がっちゃってもいいですもう私はねもうじーっとしてるのが好きなのでじーっとしますがこうやって少し動いてもいいですよでもねここかなり痛い。 気も強いと思うので、タオルでねやっていただいてもいいですからね。決してすごく痛くてお尻の筋肉の力が抜けないのにそこで頑張るようなことはしないように。そうするとね筋肉さらに硬くなっちゃうので、お尻のお肉が抜ければそのぐらいがちょうどいいです。この肘ついてね肘ついた方が調節ができるので、その方が痛くない方もいらっしゃいます。 お尻がほぐれたところで、今度は動かしていきますね。このボール使いましょう。このボールをお膝の間に。お膝の間に入れてでお膝でぐっとボールを押さえていきます。膝の真下に足首来ています。息を大きく、鼻から吸って口から吐きながらゆっくりお尻持ち上げて、この時一番上で腰丸めて手骨ちょっと上に上げます。 吐いて、下ろす、3、下ろす、4、吐いて持ち上げて、吸って下ろす、5、吐いて持ち上げて、吸って下ろす。繰り返しましょう。下ろす、7、吐いて持ち上げて、 ちょっと頑張りましょう。あともうちょっとお膝締めて、最後トップでキープしましょう。お膝締めて、腰丸めて、チコつちょっと天井です。十、九、八、七、六、五、四、三、二、一、ゼロ。 お尻をゆっくり下ろして。はい、お疲れ様でした。はい、それではお尻伸ばしていきましょう。左足の上に右膝かけて膝しっかり開きますね。右手をこの真ん中から通して、左の腿ももの後ろで指絡めます。吸って吐きながら肘で内腿もも自分から遠ざけるようにしながら、左膝顔に近づけていきましょう。 右のお尻めちゃくちゃ伸びてると感じていきますね。これも痛めつけないで、ね。じわーって伸びてるのただ感じていきましょう。ご自身に優しくしてあげてくださいね。痛みは。体があなたに送る唯一の。 そういうい時はここのねこのねポーズお尻を伸ばすのだけはやって夜寝るようにしていただけるとそれだけでも股関節ね少しずつ痛み取れてくるので是非毎日寝る前あと朝起きた後やるようにしてみてください。はいそれでは両 いかか。がだったでしょうかお尻をしっかりほぐして使ってそうすることによって股関節の痛み取れていきますよ。もし今股関節に痛みがない方もこのほぐしとエクササイズ習慣にしていただければいつまでも股関節に痛みなくずっときれいに歩いていくことができます。